私たちの秀夫君は、17年間の人生を大石管伝承とい う, う非常病と共に頼んでいりました。高校生の時、ついに倒れ、飛び立つことになりました。秀夫君が数々の死を残しておりました。 ギリギリとたつような。 you <laughs>